令和元年11月25日、阿蘇市内の巻の農村環境改善センターで、阿蘇中岳第四加工ジオツアーの実施に向けたガイド研修会が行われました。研修会ではまず、阿蘇市観光課の石松課長補佐が研修会の概要を説明しました。続いて、アメリカ出身の京都在住で、日本ツアーガイド、 県トラベルコンサルタントのサンドラ・イサカさんが、外国人旅行者に対する接遇について話しました。この中でサンドラさんは、外国人旅行者は時間厳守を日頃していないので、ガイドは旅行者に適切に指示して、正確な時間通りに案内することが大切。説明する際、その対象物ではなく、参加者を見ながら説明する。 同じところに8分から10分以上立ち止まらないなどと話していました。午後からは、阿蘇ジオパーク推進協議会の地球科学専門の鍵山常臣専門委員が、阿蘇中岳河口の魅力、外国からのお客様が阿蘇をより楽しんでいただくためにと題して、北の端に第一火口があり、南の端に第四火口があることなど、 中岳河口の配列などについて説明しましまた。阿蘇中岳第4火口ジオツアーは熊本地震などで打撃を受けた阿蘇観光の振興を目指して国土交通省九州運輸局が計画しているもので日頃、立ち入りができない中岳第4火口に外国からの旅行者を専門のジオガイドが案内するというものです。この日の日研修会には、 阿蘇ジオパークガイド協会のガイド20人余りが参加、メモを取りながら話を聞いていました。阿蘇市では、研修会を3回行った後、実際に第4火口での現地研修会やモニターツアーを行って、阿蘇中岳第4火口ジオツアーを実現させたいとしています。